きどうしたらいい の, のこうなったらコマネチビームで隕石を破壊するしかないよ。よし行けコマネチばし んんんマネチビーーームムム準備完了マネチビーム発射、えー、どうマネチビームが発射されないのなんててててことだ右側ににロックががかかっっっしまってるる、ま、ずいいんんわあでもいれてみるしかない。 まずはははここここれれれだだだじゃなないみたいだあもててんてことだ俺たちでやれるるうとと俺ちやのかあるは一つだけえ それれれだだけけっってな一人人人のののののの命命が、こ地球上億を助ららるでであば…ちちちちゃゃん、んはよよよン今ま楽しかたねさうピム おデデデデデデののこうして地球は一人の猫チャイちゃんの勇気によって守られたのであったあー地球守ったはいサンチュール。